神水かっお兄ちゃんご飯だよああ う, ういっ何で何でみんないるんだよ新シリーズのお祝いに呼んだんだよえ聞いてねえよ一2のことだし聞き逃したんじゃないのなわけあるかっていうか俺の席ねえじゃねえか入れろというわけで次回から新シリーズ